どうも、皆さん、こんにちは、けんです。今回紹介するのも、前回に引き続き、テントです。今回紹介するメーカーは、ギアートップというメーカーで、amazon のランキングでも、常に上位にいるメーカーで、どんな製品を作っているかなと、前々から気になっていたので、今回一番売れている4人用のテントを購入しました。ということで、今回は、ギアートップの4人用で、春、夏、秋、冬の4シーズン使えるテントをご紹介いたします。そもそも、ギアートップって、どこのメーカーと思う方がいると思います 検索しても適当なことしか書いていないブログが多いため、この際なのでギアトップに連絡して、あなたたちは一体何者なんですかと、またギアトップの特徴を教えてくださいと連絡してみました。その結果、ギアトップは香港に本社を置く中国のメーカーだそうです。創設者のクリスは中国出身ですが、アメリカに渡り、アメリカにギアトップのデザインチームを作ったそうです。なので設計はアメリカで行い、生産は中国で行っているそうです。 ギアトップのインスタグラムの写真に西洋人ばかりが写っているのはそういう理由だそうです。商品は18ヶ月保証があり何かあった場合でも保証してくれるそうです。Amazon のレビューを見ていると付属品が足らなかったりすることがたまにあるそうですが全てきちんと対応しているらしく信頼できるメーカーだと思いました。ということで早速テントを見ていきましょう。まずはこのテントの特徴をさらっとご紹介いたします。一つ、居住スペースは 240cm×210cm ととても広いこと。 冬でも使えるようにスカートがついていますしかしまくることができるのでレンジを通して使うことができます3つ扉を開ければ屋根付きの広い前室を作ることができますただしポールは付属していません4つ大きなテントですが自立式なので土の上や芝生の上だけでなくどこでも設置できます早速袋から出して詳しく見ていきましょうちなみに新品の時の収納時の大きさは横 44cm 直径 17cm でした 重さが約 4160g でした。袋には組み立て方の説明書が縫い付けられていました。日本語もあります。付属品はメインのポールが2本と、ペグが10本、ロープが4本、そしてインナーテントの天井に取り付けるためのポケットが入っていました。早速組み立てていきましょう。日本のポールを使ったごく普通の構造のテントなので、 初めての組み立てでも5分10秒で組み立てることができました。この日は前回と同じく結構風が強かったんですけれども、ご覧の通り一人で組み立てることができました。テントを立て終えてペグを打ち込みました。この日はめちゃくちゃ風が強かったんですけれども、テント自体が飛ばされることはありませんでしたが、ご覧の通り風でテントがぺしゃんこになっています。しかしこれはこのテント自体が悪いのではなく、ポールを2本だけ使ったテントはどうしても風には弱くなってしまいます。しかし逆に考えてみれば、 こんなにぺしゃんこになっているにもかわらずメインのポールは柔軟性があって折れることはありませんでしたテントの構造上風を受け流す形ではありませんがこのぐらいの風でも壊れることはないという一つの目安になるかなと思います前後の扉を開けてある程度風の逃げ道を作ってあげたらある程度の風には耐えることができます外見を詳しく見ていきましょうテントの側部には少し硬い板が入っています マジックテープ部分と接続することで通気口になります。通気口は反対側にもあり合計2箇所あります。特徴的なスノースカートはフックを使用してまくることができます。これによって寒い時期でも暑い時期でも使うことができます。これがこのテントの一番の特徴かなと思います。フライシートを外してインナーテントだけの状態はこのようになっています。通気口の部分の上2箇所だけがメッシュになっていますが、他の部分はメッシュではありません。 つまり暑い季節はインナーテントだけで使用してもある程度のプライバシーは確保できるということですまた足元と頭の部分は小さい面積ですが網戸になっており通気性も良さそうですつまりこのテントを一つ買えばインナーテントだけで使えば真夏からインナーテントとフライシートそしてスノースカートを使えば真冬まで使えちゃうテントなんですスカートが取り外せたりまくることができるテントはあっても インナーテントが全てメッシュでできていたり中途半端な4シーズンテントはたくさん見てきましたがプライバシーがある程度確保されながらも通気性を保ち真夏でも使用できてスカートを伸ばせば真冬まで対応しているテントはこの価格では初めて見ましたこれこそが真の4シーズンテントだと思いますちなみにスカートの長さは 18cm ですということで外見をさらに詳しく見ていきましょうドアは前と後ろの2箇所があります 正面のドアを開けるとこのようになります。開けたドアはくるくる巻きにして上に固定できます。反対側のドアも開けてみましょう。反対側のドアは正面のデザインとは違い、よく見かけるタイプのドアです。このドアも開けて横にくるくる巻きで固定することができます。次にインナーテントのドアを開けてみます。インナーテントのドアは綺麗なかまぼこ型ではなく少し斜めになっているタイプです。このタイプは入り口が狭くなるのであまり好きではありませんが、 開けた扉を下側ではなく横に固定できるというメリットがありますインナーテントのドアには網戸もついていますインナーテントにも前後扉がありますすべてのドアを開け切るとこのようになります個人的には入り口が2つあるタイプのテントは大好きで周りの状況や荷物の状況に合わせて出入りする場所を変えられるのはとてもいいことだと思います全室を詳しく見ていきましょう正面の全室は大きく ガスバーナーなどで調理しつつ荷物を置けるぐらいのスペースがあります後ろの前室は構造上それより少し小さくなりますがそれでも十分な広さがありますインナーテントの中を詳しく見ていきましょうインナーテントの中はかなり大きく1人では持て余してしまうほどの大きさですテントの上部にはランタンをかけるフックがついていますその四隅に輪っかがついていますこの輪っかに付属の天井ポケットを取り付ければメッシュのポケットになります このメッシュのポケットは2つの部屋に分かれています。ここにポケットを付けてしまうとランタンを取り付けられないじゃないかと思う方がいると思います。しかしこのポケット、真ん中に穴が開いているので、このようにランタンをかけることができます。この天井ポケットだけではなく、サイドにもメッシュのポケットがあるので、収納スペースはたくさんあります。先ほどお見せした通り、インナーテントの中にも通気口があります。テントの各部の大きさは、電室が240センチ、150センチ、 80cm。インナーテントの中は 240cm、210cm、体格が 310cm でした。反対側の前室は 240cm、80cm です。このテントの特徴の一つである大きな前室。ここに別売りのポールなどを使用すればザ・キャンプって感じになります。正面の前室のこの部分の大きさは 縦170、横が 125cm なので、そのぐらいの大きさの屋根ができます。地面からの高さが 190cm のポールだとこんな感じになります。高さが 152cm のポールでこんな感じになります。150cm から 160cm でちょうどいいかなと思います。耐水圧についてです。フライシートの耐水圧は 3000mm、床の耐水圧は 5000mm となっています。床の方の耐水圧が 5000mm と、フライシートよりも高くなっています。 キャンプ中の雨は天井からより床からの浸水の方が多いので天井が3000ミリ、床が5000ミリというのはめちゃくちゃバランスのいいスペックだと思います。フライシュートの縫い目には防水の CM テープが貼られています。もちろん床の縫い目にも防水の CM テープが貼られています。このテントには残念なポイントがいくつかあります。 一つはスカートを上げるフックが少ないということです。特にこの横の部分。こんなに長いにも関わらず、スカートを固定するフックは両端に二つしかありません。なので真ん中のあたりはどうしてもこのようにダランとなってしまいます。ここにもう一つフックがあればよかったなと思っています。二つ目はペグの本数が少ないということです。 ペグ自体は太くてて丈夫なもも、のが使われれいるんですけれども本数が10本しか入っていないのでこの日のように風が強い日はペグをたくさん打ち込んでロープで固定しなければならないので10本では足りませんでした前室の扉を開けて屋根にしたところにバイクを入れてみましたハンドルから手前ははみ出てしまいましたが車体の7割から8割程度は屋根の下に入れることができたと思います 原付だったり小さいバイクであれば完全に屋根の下に入れることができるのではないでしょうかちなみにバイクを入れたとしてもこのぐらいのスペースがまだ残っていますこういうところで描かれてるょうはギアトップの4人用テントのご紹介でしたということでですねえー、っと前でおなじみオロケンのフリートークなんですけれどもこのテントの特徴としてこの広い全室が挙げられると思いますでえっとちょっとねお見せした通り、えっと、バイクがちょっと入るぐらい バイクのフロント部分だけがちょっと出てしまうんですけども、それ以外はまあ入るぐらいの大きさがありました。でバイクは 250cc だったんですけども まあまあまあまああ原付きとかぐらいならねあのー、まあいい感じにすっぽり入るんじゃないかなと思いますで前室は僕が今いるここだけじゃなくてこっちの後ろ側にも前室があるんでまあ前室のスペースだけ考えたらまあ4人分ぐらいの荷物っていうのは普通に前室だけに置けるんじゃないかなと思います、えー、それともう1個の特徴であるスカートなんですけれどもえっと全部 こういったところの全ての面のスカートを、えっと、めくることができます。で、固定することができるんで、え本当に、えっと、真冬から真夏まで使えるんじゃないかなと思います。で、えー、お見せした通り、インナーテントも、えー、っとインナーテントだけで使っても、えー、っと上の部分がね、えー、通気口のある部分だけがメッシュなんですけど、それ以外はあのメッシュじゃないんで、 あのーまあ、プライバシーも確保されてますしある程度なんで、えっと、本当にこれ1個買えば真夏から真冬まで使えるテントだと思いますで今まで、えっと、いろんなテントを見てきましたけどここまでこの真冬から真夏まで本当にここからここまで使えるテントっていうのは あのなかなかないんじゃないかなと思いますで僕ギアトップの人に連絡してこのテントの特徴とかを聞いてみたんですけどやっぱりまあ4シーズン使えることをなんか念頭に置いてなんか設計しましたみたいなこと書いてあってえー、なるほどなと思ってで今ちょっと映ってるこのポールこのポールはえっと付属ではありませんでベッドを買う必要がありますで今は僕あのーまあ、1200円ぐらいのいアマゾンで一番安いポールは使ってるんですけどもし、えー、行く先のキャンプ場が山とかだったら あの落ちてる木とかでも全然あのポールの代わりにできるんで1 5 0ンチぐらいかなポールの長さは1 5 0ンチぐらいがいいと思います1 5 0ンチぐらいの、えー、っと落ちてる木があればポールの代わりにすることができるんでベッドポールを買う必要もなく山でキャンプするのであれば、まあ、大体3人ぐらいで余裕のテントかなと思いますで2人やったら、まあ、こっち側と1人がこっち側に寝て1人がこっち側に寝てで真ん中にテーブルを置いたり まあ、二人やったら相当快適に過ごせると思います。真ん中になんかね、テーブルとか置いて、なんか飯食いながらね、トランプとかしたりできるぐらいの広さはあります。なんでね、えっと、こう大きいテントなんで、えっと、まあ、コットだったり、そういったものを使うといいんじゃないかなと思います。てことですね、今回はギアトップの4人用テントをご紹介しました。このテントの購入先は概要欄の方に貼ってるんで、気になった方はぜひチェックしてみてください。ってことで、今回の動画はこれで終わります。ではまた。